はい、おはようございます。 ラスカルでございます。本日はですね、またラーメン屋さんなんですけれども、もうね、二郎系が好きというか、ラーメンが好きだったらね、もう全員知ってると思います。今回は、ラーメン藤丸さんで、しかもこの起きるということで、東浦和店さんね、えー、到着しております。藤丸さんって、もう3店舗、本店に、梶原店に、西原店しかなかったんですけれども、去年かな、オープンいたしまして、で僕もね、一回食べてるんですよ。まあ、うまい。で、今日はね、まあ、通常のラーメンをご紹介する と, とともに、味噌ラーメンがね、販売されているという ということで、そちらのね、味噌ラーメンと合わせてね、食べていこうかと思っております。それでは、ゆっくりとね、ラーメン食べていこうと思います。 ということでね、ただいま店内の方に入ってまいりました。いやね、もう3時までの営業なんだけど、ずっとね、お客さん入ってるんですよ。それぐらいね、めちゃめちゃ人気店で、まあ、もうね、店外からもそうなんですけど、スープのいい香りがね、漂ってるんですよで。豚のいい香り。ちょっとね、今日の撮影に備えてね、僕も朝ごはん食べておりませんので、プー船でございます。今ね、メニューの方は作っておりますので、ちょっとね、メニューが到着するまで少々待ちたいと思います。 今日の撮影実はこ2022年になってから店舗で撮るのがもう初撮影なんですよそしたら久々にラーメン食うからめちゃめちゃ楽しみ<笑>ありがとうございますうまそううわうわ来たということでただいま2杯到着いたしましたこっちが醤油でこっちが味噌でございますすいませんじゃあ早速いただきますいやめちゃめちゃいい香りしてるスープかな いいうまそううまいっすねしみじみうまいなっていう感じっすね以前いただいた時よりも厚みが増してるんですけどまろみも増してますよねだいぶ野菜がねやっぱり効いてますよね で結構藤丸さん知ってる方は藤丸さんイコール結構パンチ力強いみたいなイメージありますけどちゃんと藤丸さんなんだけど別物になってるんですよね藤丸さん好きな人ほどやっぱり本店だろうとかじゃなくて一回東浦は来てもらいたいですねでこれ藤丸さんといえばのねこれねああふた野菜ですよ<笑>うまっうまっ うん、これまあね厨房の作り方見てると分かるんですけどしっかりとね野菜もそこから引き上げたりするんで蓋野菜をね作る工程でそこに古い野菜が残らないようにしてるんでねうまいんですようんこれ見てよこの豚ヤバくないこの厚みでもうプルプル感がねもう多分画面越しでも伝わってると思いますちょっとこれいただきますよ うんうんうん、なんていうんですかね温度帯がぴったりですよね肉感も抜けてないですしその筋の部分もあのブリブリ感が残る温度帯じゃなくてしっかりプッとむっちり歯切れのいい感じになってるんでちょうどいいですね、うん、ちょっとこれ麺いきましょうか う, うわーこれいい ね, これね藤丸さんの麺らしくこの縮れた感じでねでまたね若干の細麺なんですよこれがねしっかりとスープに絡まって最高にうまいです <笑>うまい乾水臭さこれがこの豚の感じとぴったり合いますよねやっぱこの丁寧すぎない感じがまたいいですね最近色々あるじゃないですか二郎系もあります、ね、でもやっぱりその言い方よくないですけどあくまでこう B 級グルメであってほしいっていうのがあってやっぱりどんだけ綺麗に作っても僕はジャンク感が欲しいんですよね良くも悪くもラーメン屋さんじゃないですよねラーメンにもマスターにも会いに行きたくなるしこれじゃなきゃがあるんですよねうん<笑><笑> 本あの本店は唯一無理ですねそうですね、うん、もう誰もまでできないあの空気感とか、ね、皆さんよく言ってるけどディズニーランドみたいなもんディズニーランドちょっと完食してからだと伸びちゃうんで伸びる前にねこの味噌の方もいただきましょうあーでもスープの色味自体はそこまでね変わらないかもいただきますうわ やっぱ二郎系の味噌と思ってたからかなりがっついてんのかなと思ったんだけどまろやかさとか優しさがねちゃんとある<笑>めっちゃうまいかもしれない白味噌あ、うん白味噌と藤丸の返し半分ずつとい う, うん<笑>なるほどそれで藤丸感を残しつつそうそうそう、ね、消したくないんで大好きだから美味しいこれ、はい、うん、うん すすった時の麺の感覚もちょっと変わりますね優しい、うん ちょっとこれ癖になるかもしれない。なんかやっぱ醤油の方は不意にこう急に食べたくなる系っていうんですかね。でも味噌は毎日でも食っていいかもって感じの優しい。本当にね、その味だけじゃなくてちゃんとベクトルが変わってるってのがすごいっすね。ちなみに今日で、ね、2杯とも大なんで、やっぱ茹で前で一応 500g ずつ麺が入っております。ちょっとこれ味噌の方にニンニク混ぜさせていただいて。 <笑>うまいよこれやばでこれちょっとね皆さんに食べるときはおすすめしたいんですけどまあ見ての通りね結構細めなのでスープを吸いやすい分結構頻繁にね天地返しとかはした方がいいかもしれないですね結構一気にスープ吸っちゃうんで<笑>醤油も戻りたいな<笑>じゃあ先にこれはちょっと醤油しとめちゃいますわ 足立区の人間とか、北区の人間はやっぱり富士丸の味ってソウルフードな感覚があるんですよ。じゃ、僕にとっても本当に地元の味なんで、いややっぱりね。あの足立区の人間ってのは遺伝子に刻まれてますからね。富士丸の味は？うん 僕ってたそうで す, そうです甘いマーボ食ってたの食えなくてお母さんにお土産持ってきますた そ, それが今なんで本当トなのって感じなんだけどそうですね訪れた時は甘ってたの当時その辛い、えー、とラーメン出してるお店さんにいらっしゃってでもレギュラーメニューすらもうちょっと辛くて食えなかったんです僕で甘いメニューを提供してもらってそれをやっと食べてたのが今気づいたら も, で、えー<笑>あのまあ、もう唐辛子の梅みたいなの食えなっちゃって<笑>ええって思ったもの全く食えなかった人が<笑>です<よ>ね<笑>すごいよね 変えられかなりね辛いのー、うん、全く辛いのダメだったもんなでもだやっとですよ5年越しにやっと鈴木さんのこの並盛というか通常提供しているサイズを食べれるようになりましたよ<笑> 5年を経てすり鉢からやっと卒業できました<笑>自分が何をしたいか考えた時にこうやって好きなお店さんとか美味しいラーメンとかを行ってもらいたいしか僕の意欲がないので そしたらなんかでっかいので辛そうに食べてるんじゃなくて並盛りとか提供してるものを紹介して、うん、行ってもらおうっていうところでだいぶ変わりましたねこの5年ででも普通の人いっぱ杯しか食べれないからラーメンしか紹介できないからね<笑>そこのいいとこですよね、うん、またね全部紹介できちゃうじゃないですか2回でだから普通と言いながら普通ではないんですけど<笑>だから今日もなんとかこんなにお話しながらちょっとうますぎてねもう普通のラーメンは終わっちゃいましたね<笑>ということでこちらですね醤油 1杯目完食でございます結局ゆで前 1kg これ食べたら総重量 3kg 以上になってますからねなんだかんだ結局大食いですねです<笑>、うん<笑>うん、や, やっぱりこんだけ食べてもその重いなとかちょっと飽きたなっていうのが全くないんですよねこんだけパンチがあっても東浦アテンさんの味噌はまあ本当に滑らかなんですけどもともとの醤油の返しが入ってるんで、はい、そうですね 喉に引っかいかる感じってですかそれはまでいるんですよ、ねうんあえてぶっ壊したくないから半分残してスープっていうものからはちゃんと逸脱してなくてやっぱり煮込みっぽくなっちゃいすぎるとどうしてもねこの混ぜそば汁なしっぽくなっちゃうじゃないですか、はい、でもこの白味噌を使ってることによってあくまでちゃんとラーメンのってここがすごいなと思いますね 今美味しすぎて豚かす油とか生卵忘れてました ね, そうですね生卵つけたら絶対うまいですよ ね, うまいですね、うん、もうね藤丸さん知ってる人は土田湾さんのこの豚かす油っていうねこの味付け油でかなりね大豆状になるぐらい結構ね大きめの油ですねでこれがまた甘じょっぱくてめちゃめちゃうまいんですよでこれかけてもいいしこの麺をねつけてもうまいですよねいやちょっとじゃあこれ豚かすいただきます これなんす<笑>れ、ね、いいですよね、うん、まあもちろん僕もそのいわゆる二郎とか二郎系とかの歴史って全部知ってるわけじゃないですけどやっぱりこの味付け油の走りってやっぱ藤丸さんですよねななんだろうなこの油がやっぱり藤丸さんって感じするんですよね<笑>もうめっちゃもう八割ぐらいありますもん、ね、も絶対ないますね つ, つ, ついてるものですよねそうですね<笑> 今回鈴木さんのところからっていうんですかね平塚の子は出るじゃないですかあ、はいはいはい、ただ場、ま、所、あ、は公開してないんだけど、うん、まあ駅から近いっていうふうになってるから、まあ、駅がその遠くないし周りコインパーキンもたくさんあるんでちょっと神奈川の方はねぜひね平塚でねちょっと新しい藤村さんも味わってほしいですちょっとこれはもう食べる前からうまいですね うん、うんうん、無心でひたすら食べたいっていうラーメンなんでこれなんか細かいことはいいんですよね<笑>今の本当と黙ってたらラーメンに食べられちゃいますからねうんうんなるほラーメンにやられちゃいますからねそうなんですよやるかやられるかじゃないですかいや本当そうなんだよそうで<笑>本当、ね、やられちゃいますからね藤島のにやられちゃういやちょっとこれ最後れ全部かけてうわー贅沢だなこれ<笑>すごいなうわーこんな贅沢なことありますよこれやばくないそうですね<笑> うううんっですそうです、ねうん、ねもうねねうん手前のクールで<笑>いやでもなんだかのこうお話しながらもうあっという間に最後です ね, ってましたねうんうわまた最後がでかいこれでも普通です よ, この回ですよ今回はラスカル切りしてないですだからあの、はい、サービスしすぎなんですよい このぐらいですうん、今のこのご時世の原価でこんなに厚切りないですよーうんほんまこれが1000円以内で食えるんですもんねでも本当にこの値段でこういうのを食べれることに僕らは感謝しなきゃいけないですねほ、ね、<笑>んとにうんこんなに満足感がある食べ物ないですからねすいません最後いただきますあーう<笑><笑>いいな<笑>、うん 出たとですからね。うん、やっぱ、このかたが合うんですよね。う, ん、あーうまい。<笑>い久々でした。うまかったです。いい感じで、ね、いい感じお腹いっぱいです。ー<笑>いや、すいません、ごちそうさまでした。あいます。ありがいます。はい、ということで、ただいまね、ラーメン藤丸東浦和店さんで、醤油と、まあ、味噌ですね。まあ、通常のラーメンと、新メニューである味噌ラーメン。 こちらね、2杯。え、合計で茹で前で 1000g かなただね、1000g どころじゃない量はあった気がする。あの、野菜もいっぱい入ってるしね。もうね、やっぱ本当に美味しい。もう何回食べても美味しいです。藤丸さんにしかない味があるんですよ。もう他の二郎系では真似できないような藤丸ブランドの味があって、かつ、その藤丸さんらしさを損なわずに、東浦天さんらしいものにブラッシュアップしてるので、またね、本店とは違った美味しさがございますんで、ぜひね、 まだ来てないよって方は、こちらの東浦和店さんで、このね、ラーメン食べてみてください。平塚の方に進展ができますので、ぜひね、そちら、えー、SNS とかでね、いろいろと情報公開してありますんで、そちらもチェックしてみてください。いやー、改めてね、この値段で、このグレードのラーメンが食べれることを感謝したいと思います。ごちそうさまでした。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあねー。